皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。1月23日、久しぶりにドワコ集会に潜入してきました。相変わらずドワーフが多すぎて酔います。今回の遠足は、ベリナード城からそよ風の浜までのコースになりました。遠足のスタート地点です。ここからそよ風の浜までみんなで移動します。ドルボードに乗って移動するか、走って移動するか、はたまた歩いて移動するか。 この辺は割と自由です遠足の途中にはこんなキミックもありました大きな雪だるまが道を封鎖していましたこれでは私船に乗れません強引に突き破って先に進みますそんなこんなでそよ風の浜に到着しました集会運営の皆様参加者の皆様お疲れ様でした次回の開催は2月2日の予定らしいです